藤、は、井、い、です、えー。今日も独立会議を目指している PT さんとか今独立されている治療院経営者もしくはクリニック経営者のドクターの方にお話しできればなと思ってます。今日もこんな感じで動画からやっていこうと思ってます。 こんな感じのところからやらせていただこうと思っております。はい、えっと、先行き不安なんですね、一言で言うと、やっぱりこうコロナウイルスで、まあ、いつになったらこの、ね、人の流れ、物の流れ、えー、お金の流れ、経済の動きというものが元に戻るのかというところを、まあ、皆さんね、必ず心配されていると思います。それはもう、お弊社も変わらないですし、あのコロナによって申し、えー、失ったものももちろんあります。で、ね、 他の産業を見てみれば、例えばですけど、航空会社だったりとか、ANA とか JAL とかだったりとかもね、あの人員削減する方向だったりだとか、あの新規の内定者取り消しをしていったりだとか、もしくはですね、えー、まあ観光業にしても、飲食店にしてもですね、えー、またこのアパレル業とかの洋服屋さんとかにしてみてもですね、 本当に多くの業種がコロナによって影響を受けていると。でもちろん治療院系、えー、生体院、クリニック、まあ、そういうのですね、医療機関にで従事されている先生方もですね、コロナになってから、まあ、いわゆる新規の問い合わせがもう半分減ってしまったと。売り上げが7割、8割減ってしまったというふうな状態にもなっておられる方、非常に多いと思ってます。で、この動画を見ておられる方に、えー、私の 中でですね、まあ、こういうふうに し, してコロナの期間に乗り切るのがいいと思いますって話を、まあ、経営的な側面からさせていただこうかなと思ってます、はい、でまず1点目なんですけれどもん、まあ、これは前どこかの話かもしれないですけどまずはキャッシュアウトなんですねあの経費とかどこかで、えー、もうお金が出ていくことをまずはあの減らせられないかこれだけに考えていただきたいんですねで事業の構造上どうしても固定費が多いだとか、えー、変動費がないとか あまあ、人件費だったりとか、まあ、箱物ビジネスで、えーまあ、いわゆるこの家賃だったりとかでどうしようもないというふうな部分があるのであれば、まあ、それもしょうがないんですけれども、それでもやはり何か削れるものがないのかという形で、えーまあ、キャッシュアウトが減らせられないなかと い, いうのを考えていただきたいんですね。 でえー、ドクターの方だったりだとかもしくは治療に経営されている方であれば何なのかと言いますと、まあ、なかなか結構ね、えー、キャッシュアウト減らせれる部分少ないかもしれないですけど、まあ、一番最初に多分目つけられるのがまあ人件費だったりだとかいろんな部分がね出てきやすいかなと思ってるんですけど、まあ、私の中で言うのであればあ、まあ、これ例外もあるかもしれないですけど、ね、医師の方で結構多いのがですね 国に運営されている方で結構多いのがあの生命保険なんですね、法人で入っている医療法人の方で入っている生命保険とかで、まあ、それが果たしてです、ね、節税の役割になっているのかどうかということを考えたときに、実はあまり費用対効果の高い投資でないと気づかれる方がいらっしゃるのであれば、まあ、私は解約されることを個人的にはお勧めしている方なんですね。まあ、理由は、あれはすごく利回りの低い投資なので、 えーまあ、節税目的でその保険に入っているのかあもしくはですね、えーっとまあ、保証を買っているのかどうかというのは明確にした方がいいと思っていますが保証だけ買うのであれば今、インターネットとか で, です、ね、あの加入できるあの生命保険とかがめちゃくちゃ安くで月2、3000円とかで入れるので。 それに対して年間ですね、節税するために、例えば、うん百万とか、うん千万とか、もし保険のパッケージ買っておられるのであれば、ちょっと注意が必要なのかもしれないです。あの、うまくいってる成功すの方とか、生態の方とかでもしそういう風な法人で入ってる保険とかあれば、一個注意してくださいと言ってま。と1点目です。2点目が何なのかっていうと、えっと、 まあ、いわゆる PL だったりとか BS だったりとかっていうふうな財務管理表をしっかりとこの期間に作られることをおすすめします。あの結構一人生体院とかうちの熟成さんとかで、えーまあ、100万円とか200万円とか来られた方とかで独立会をねうまくいってられる方で、まあ、個人事業主っていうふうに思われてる方もいらっしゃるかもしれないんですけどけどあの出てる利益の額がですね、まあ、ある一定の金額、まあ、500万とか800万とかもし年間で超えてこられたのであれば 実は法人なりした方が税金が安くなったりとかすることがあります。B は個人の所得にするのか、所得税にするのか、それとも法人税に適用させるのかによってもう支払いの税率が違うんですね。でこの カ, リリカラクリを知ってると、いるこの法人なりした方がいいタイミングっていうものが決まってたりとかするので、ですので法人なりとかもあしたりだとかっていうので、節税。 っっっっててててこことととをををやって、えー、このです、ね、期間を生き延びるってことをおおめしようかなと思っております、はい、であともう一つ私の方でお勧めさせてもらうことは何なのかというともちろんですけどコロナの助成金とか保証ですね家賃の保証だったりだとか、えー、もしかして持続化給付金だったりとか助成金だったりとかっていうのがあるのでこれ絶対チャレンジされた方がいいと思います。 で手続きがわわしかったりとか時間がかかるっていう風な部分があると思うんですけど、まあ、税理士さんとかに聞くとすぐにその辺パッてやってくれはったりとかする可能性がすごく高いのであの必ず申請されることを個人的にお勧めします。はいでえー、あと最後に考え方なんですけど、まあ、こういう長い不況だったりだとかきつい時っていうのはう必ずですねあの10年に1回5年に1回来るもんだっていう風な考え方にするのが 基本的には、まあ、あの事業家というかあの経営者としての考え方大事なんですね。でこういう風の時代とかを乗り切るというふうな時に身につけて考え方があの次またトラブルが起こったりだとか事業の土台を設計していく上で非常に重要になってくるとあの個人的には思っているので、えー、この冬の時代しっかりと守りに徹することと 何か自分の授業でこれまで売り上げを上げることだけにコミットされてたのであれば、このキャッシュアウト、攻めと守りの二項事業があると思うので、守りの部分についてちょっと知識を身につけていただくのがいいと思います。はい。というわけで今日の話はコロナの時に守りの部分いろいろ見直してみましょうっていうので、えー、まあそれもし生命保険とかやっておられたりだとか、あと節税の話だったりだとか、あまあそういう固定費だったりの話をしましたので、ぜひ参考になる方は参考にしてください。 面白かった方は、いいねおよびチャンネル登録をお願いします。YouTube の社にいろいろコンサルに関する情報を出してるんで、無料で YouTube の社からダウンロードしてください。以上です。